フォローしてくださいではみんながプレミアムサポーターに登録してくれそうなセリフをレイナからお願いしますは い, はい今日はラジオネーム産業改革さんからいただいたものですはい。おややる気ないじゃないのちょっと<笑>どうしちゃったの<笑>えこれシチュエーションは言っていいんですよね、うん シ, チ シ, うん、<笑>シチュエーション猫語えええ終わりシチュエーション猫語はい、はいはい、あの一応ね、うん、日本語で文章は書いてあるのあるんだ うんでもカキのセリフをニャーだけで言ってくださいつまり私たちは感じればいいんだねニャーで何が言いたいかっていうで<笑>できるよ私たちの感受性なめてもらっちゃ困るねオッケーオッケー行くいくようんニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャー 厳しい<笑>だよね全勝する、えー、オッケー、うん、ご主人何聞いてるのそんなの聞いてちょっと私によこしなさいなんだこれは<笑>めちゃめちゃいいじゃないか<笑>これはご主人何ですか<笑>温泉プレミアムサポーターというのですね<笑>それなら許しましょう これめちゃくちゃ面白いけどね。感情の流れ合ってたと思うよ。最初持ち切れてたじゃん。<笑>そうなの。声出して。あのじゃあ日本語でやるね。うん。我はえ猫様だぞ。分かるかい？<笑><笑>温泉プレミアムサポーターになってくれないとふみふみしてあげないぞ。してください。<笑>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 ンンプレミアムサポーターになってくれないと、ね、ふみふみしてあげないない、ね